ステップ4、Eavesdropper Detection。者はいる か, かどうかを発見すること。まずは、Alice とボブは通信している間には、Eve という方は、この秘密な鍵、作っている鍵、生成している鍵を、あのそれを知りたいです。盗聴したいですね。それが、えっと、 まあ、一番簡単な手法としては、イー e が, がと、アリスとボブの間 に, に割り込んで、キュービット を, をコピーして、それがまたあの送ることにはすることにはしますけれども、この場合だったら、まあ、アリスが送っている、例えばこの場合には6つのキュービットなんですが、アラスがそれが取って、えっと、イ v がそれを取っておいて、イ v がが、コピーして、またボブに送ること。 ですが、それができるかどうかは重要なんですよね。そしてちょっと見てみましょう。問題は複製不可能定理なんですけれども、これが重要なリオシの概念なんですが、とノーコーリングテ t h で、ある i が完璧 な, なコピーを作らないことはそれが、えっと、重要なリオシ力学の概念ですね。そうすると、じゃあやってみればどうなるんでしょう まあ、アリスはいつか持っているキュービットを測定しなければならないんですが、そうすると、アリスの決まっていた、えー、と生成した時の使ってた規定をそれが知らないなら、イーブがそれがとゲスしかできないんですね。それがと情報、は知識を持ってないので、それが、えー、とイーブがゲ ランダムで X か Z を選択し な, ければなしなければならないんですね。そうすると、Alice が送ったキュービットが、えっと、悪い影響にはされるでしょう。さて、この場合に、ね、は例 と, としては、Alice の, の規定と Eve の規定にににと見てみると、Alice と Eve は同じ規定を選んでたら、 影響しないんですけれども、それが例えば、えっと、アラスが X 選んで、イーブはランダムにラッキーになって、X も選んで、変更することはないですね。それが影響はないんで。で、まずは、えっと、最後の、えっと、最後の列としては、X と X と、まで選んで、それが影響しないんですけれども、真ん中の、 アラスが Z 選んだと、イーブが X 選んで、あるいは、アラスが X 選んで、イーブが Z 選んで、影響にされますよね。そうすると、まあ、と、キュービットには影響するでしょう。こうすると、と、あの、持っているキュービットの規定は変わりますね。例えば、これが、アラスが送っているキュービットがあって、 それ、イーブをとコピーして、またそれがボブに送ることにすると、これが、えっ、ー、と、最初には青いだったんですが、この黒いになっているキュービットがそれが影響されているので、アラスとボブをそれが見て、盗聴者はいるとの発見することです。で、この通信の場合にはそれ が, が, が分かってて、それが使うことにはやめることにできるんですね。 じゃあ、ちょっと待って、ちょっと見てみましょう。例えば、1キューブットだったら、それが、イーヴはいるかどうかに、それを発見できることは、その確率は4分の1なんですが。まあ、まずは、一番重要なポイントは、イーヴはアラスと同じ規定を選んだかどうか、その確率は2分の1です。そして、それ、えっと、 違う場合に選んだ場合 で, でも、あの、ボブは、えっと、アリスが、と、一緒に選んだ規定はあるかどうか、それも確率は、はえっと、2分の1なんですが、かけるとと、4分の1の場合 に, に, には、えっと、確率、確率 に, には、アリスとボブは、イーブがいることは発見できるんですね。ですが、宴会に繰り返すとと、こういうふうになりますね。それが、アリスが、がえっと、 アラスとボブ が, がと正しくイーブがいることをと発見する確率が、まあ、この数式なんですが 1-4 分の3の円状になります。そうすると、それが何回繰り返すことにはできるんですけれども、これが長いビットレッスを作る目標なので、まあ、やりながら見てみると、とこの場合には、 まあ、n イコール25の場合には、それが、アリスとボブが発見できる確率 が, が 0.999 になりますね。つまり、1000回やっても、イーブがいることは、それが99 999回発見できることですね。